ファミリーマートコレクションのお菓子、スナック菓子6種類を食べたいと思います。らバカウケ、クワトロチーズ味、マテナワ、ウマ塩味、オークンハバネロ、ちょっと怖いですね。オリンキー、濃いメンタイ味、ベリースターラーメン、香ばしチキン味、ラーメンマルっていう、ジャガスティック、あっさりウマ塩味。これも6種ですね。どれも いわゆる市販お菓子のプラライベートブランド版ですねどれも美味しそうなんですがこのままだとやっぱり食べられづらいのでちょっと入りきれなかったのでこの2つはもう袋のままいきますねで残るはこちらどれも美味しそうですねそれではまずはこちらの暴ーハバネロで刺激してちょっと食欲を出していきたいと思いますいただきますうわーかくて辛そう うーんそこまで違いがあるとは思えないなだけどその分美味しいってことでもある一番好みなのはこれだね<笑>、はい、こちらのジャガスティックあっさりうま塩味はる中に野菜の入ってない札幌ポテトの細長い方みたいな感じでしたねと ササクサクとした食感とじれても味しかったのですがちょっと物足りないような気もしましたでこちらのやみつきおいしさ投げはうましおい味しこれ通常版は動画投稿始まる前に食べたことがあるんですねその当時と変わらない懐かしい味わいでしたパリパリとしていて細長いので、ね、ポテトチップスとはまた違った食感の楽しさもあったじゃがいもお菓子でした と, とっても美味しかったのですがもう1つなんか足りないような気もしたのでこれもこんな感じですね フレーム味になちゃいてるのかなリポリンキー濃い明太子味これ名前は知ってるんですけどあんまり食べた記憶がないんですよねで、うん、濃い明太子味確かに明太子のピリッとした刺激はあって塩味とはまた違った刺激を感じるほどにおいしかったんですがちょっと先にこちらを食べてしまいましたのでそれに比べるとちょっと控えめになってきましたねで こちら冒険を剥がねる味ですが強烈な刺激がいきなり来ましたねああって激辛っていうわけではなくてあとからじわじわとくるビリビリとした刺激辛いのが好きな方にはいいかもしれませんがちょっと苦手な方は避けた方がいいですねなのでそこで好みが分かれそうですね食感も先ほどの投げわと同じような形でパリパリしていて美味しかったですで次の これは香橋チキンでありますがベビースターラーメン自体はもともとチキン系と同の味なので通常ほどそんなに違う気はなかったしらなかったねで固まっているのでカリカリしていて食感はより楽しめまして自分はこっちの方が好きですがリンゴのあたりは通常版だ好きな人もいるのでしょうから好みが分かれるかなそして最後のこちらバカウケクワトロチーズ味これはチーズの味がし しっかんだ瞬間に口の中にふわっと広がってきてとっても美味しかったですうん唐辛子とかを入れたあとだったのでその癒しになったのかもしれませんが、まあ、そういう効果があることを考えましても今回の読書の中ではこれが一番美味しかったのでこれを代表としてこちらの点数とさせていただきますうんプライメートブランドでねなるというのもなかなか難しいですね通常版と違いを出すのがあるいは通常版をより安価に流す 流通させるためにそうしているのかうんその辺りは裏側を知る人にしか分かりませんよねもしいらっしゃいましたらコメントお願いしますそれではサングラス国がかけるから外交の現実が見えていないって感じになりましたねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終演 お楽しみいただけましたら、もしソーリストのチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、また次回のデモでお会いしましょう。